どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちら、まあ、チーズは、まあ、ダルダルチキンとかいろいろなんだけどポテトりポテトサラダが入っているのですんポテトサラダがどういうふうなのかちょっと想像つかないですねこれは食べたいなあそうですねそれ、ね、ではチャンネル登録を どうかよろしくお願いします。おめでまではいただきますででおし ジャガイモのな相に書いてあるほどの存在感のなかったですねで。マヨネーズが全部それを食べてしまっているようそんな感じですそのマヨネーズはちょっと酸味の効いたさっぱり系のね。チーズの風味に感じられる。あ、ここにシーズンアムロって書いてあるのでシーザーサルのイメージでの感じられるかもしれません。ですが。 ベーコン1本での5回買い物には、そのベーコンとこれからどっかに行ってしまっている感があるので、ちょっと残念だったので、こちらも点数を取っていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。えーえー